スボバですが、私にはパターン構築能力が不足していることが確定的に明らかになったので、強い人のパターンをスパることにしました。10万点超えを連発しているこの人が今回のターゲットですね。自分のスコアは完全に捨てて、この人がどういう動きをしているかを完全にスパる体制です。とは言っても、他人のパターンをスパる能力自体が私には不足しているので、全然わかりません。この録画を何回でも見返して勉強しようと思います。 などと言っていたら、ターゲットとは別の人が15万点弱のスコアを出していました。本当のターゲットはこの人だったようです。ぐぬぬ。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。